さて、メールメッセージの形式というお話をしますね。で、ここのメールメッセージには、えー、送信者、まあ、さっき出たから、フラム。から、件名、サブジェット。から、日付なんかも、まあ、載ってるんですけども、えー。で、そして本文があります。通常、MUA でメッセージを見てるときは、これらは別々に見えていますけども、実際には、まあ、ネット上でメッセージが送られてるときは、RF822 形式と呼ばれる形式で、 これらの情報が一緒になって送られます。これを見るためですね。このソースを表示という、ビューソースというのを見ると、このように RF822 形式のメッセージがそのまま見ることができます。こうして見ると、頭のにたくさん情報がついてますけども、これはどこをメッセージが通っていたか、そういう情報が記録されているメールヘッダーです。 で、その後ろのメッセージ本文がありますけど、これが This is a test 本文ですが、その間空っぽの行を1行で区切られています。ですから、RF821 形式では、まあ、ヘッダーと本文は空白行1行で区切るということになってるわけですね。で、ここにもまあ別の例がありますけれども。まあ、今、あの、サンプルなので、えー、本文の方まあ、1行しかないんですけども、実際本文の方が長くてたくさん書いてあるのが普通です。もう少し空白行っておきます。 で、ヘッダーの部分はね、フィールドコロンを与え、フィールドコロンを与えていうそして、フラムとか、サブジェクトとかも、えー、全部、えー、ヘッダーフィールドとして用意されています。ただし、誰が送信者かという情報は、これとは別に SMTP プロトコルでも伝達しています、えー。この情報をエンベロープフラ e ってというんですけども、えー、その情報は、えー、リターンパス。ここにエンベロープフラムの情報が入ってるんですね。ですから、 この、えー、フラムのところは、これちょっと嘘を書いても、こっちを見ると分かるというようなこともあったりします。で、えぇ、ー、こでレシーブドというのがいくつかありますけれども、これは、えー、まずローカルホストから MS デリバーに行って、ローカルホストに行って、GHT。こっちから見るんですね。えー、この順番で、えー、まあ送られてる。で、さっきのメールの、 こちらはですね、わざと自分が別のところから送ってみたものなので、えー、GSSM というクマのサイトから送って、えー、それから、えー、UTOGW から UEC のドメインに入って、ローカルフットカート。こっちから順番に見ていくと、どういうふうに伝わってきたときのをたどることができます。 なので、えー、例えば、フラムに嘘の情報を書いておいても、どこを通っていったかこれ見れば結構わかるので、まあ、あんまり悪いことはできないようにできているわけですね。なお、RFT822 というのはけもあくまでも単純な文字の並びで全部できているんで、音、え、や、ー、画像などはちょっとエンコードされて、文字の羅列にられなってます。また、日本語、これはテストですというのを日本語にしましたけども、日本語がここに入っているんですね。 ですから、アックでない字というのは、まあ、こういうふうにエンコードされて入っています。このような多様なデータを送る際に約束ことは、マイン・マルチポーパスインターネットメールエクステンションという企画、えーまあ、で定められています。これについては演習があるので、後でやってみてほしいと思います。それでは演習ですけども、えー、サンダーバードを動かして自分のアカウントを設定してみてください。設定が終わったら、今度は自分にメールを送ってください。 自分にメールが送れたら、今度は隣に座っている人の ID を聞いてですね、えー、同様にお互いに送ってください。で、そういうのが送れるようになったら、えー、今度は、この演習をしてみてください。で、えー、ソース表示すると RF822 形式があります。それから、例えば、えー、自分の携帯から、その電通代アカウントに送った場合に、この、どういうふうに送られてるかというのを見ることもできます。 また、県名日本語を今あってしまいましたけど、えー、長い日本語の行為とか、画像添付とか、音声添付とかした場合に、これはどういうふうになるかというのも、えー、ぜひ試してみてください。えー、これが演習です。で、これ注意することはですね、えー、電子メールでは内容は暗号を使わない限り、覗く見られたら改ざんされる可能性が常にあるということうですね。というのは、えー、全世界のメールサーバーは基本的に RFC82 形式を見るので、 暗号でなければ、この中を見ることは簡単なんですね。で、えー、また、えー、その RFC82 形式に合ってれば、どこでも受け取って送るようになっているので、中身が本物という保証はないんですね。ですから、えーまあ、メッセージに嘘があるかどうかというのには気をつけてください。また、本当に重要な内容は、別に暗号機能を使って、暗号機能を使ったメールとして送ってください。 裸で送ることはあくまでも、まあ、誰にでも見られてもいいようなものということに注意しなければなりません。